では、付録としていくつかの補足説明をします。それも重要な話題ですので、一応切っておいてください。まず最初は、変数の存在感と可視範囲。ここまで、さまざまな形で C 言語でプログラムの構造を学んできましたけど、それに関連する重要な話題である、変数の存在感、エクテント、それから可視範囲、スコープについて説明しておきます。エクテントというのは、 その変数がどの範囲で存在しているかを表します。スコープというのは、その変数がどの場所からならアクセスできるかを意味します。例えば、こういうプログラムの断片も考えてみてください。まず一番先頭にグローバル変数、いう変数グローブ X がありますね。このグローブ X は、グローバル変数ですから、プログラムは始まった瞬間にできて、プログラムは終了するまでずっと存在し続けています。 ですから、えー、存在期間はプログラムの寿命全体です。で、可視範囲ですけれども、えー、このグローブ X はここにあってグローバル変数ですから、どこからでも見ることができます。それから次にじゃあ、えー、これ、ね、サブという関数がありますね、えー。この関数にはパラメータ A、ローカル変数 B、そしてまた、えー、ローカル変数 A があります。で、これらの変数の存在期間はどうでしょうか 関数サブはですね、呼び出されたときに、このパラメータ A ができますし、変数 B もできます。ですから、その中でサブが呼ばれてる時間があったら、その中に、この A とか B とかが存在している。もう一回サブが呼ばれたら、その間だけ存在している。こういうふうに、一部だけが存在期間になるんですね。 さて、ここの、んと、えいこい20というローカル変数のところは、このローカル変数はですね、この if 分が実行された場合、例えば、こっちの実行ではこの if 分に入んなかった。こっちは入ったと思うね。そうすると、入ったときだけ存在期間があります。こっち側、この if 分の中に入んなかったので、このえはないわけですね。で、こういうふうに存在期間はバラバラなんですけれども、 さらに可視範囲ですこの場所で A って言った場合はこの A ですよね。この場所で A って言った場合はこの A ですよね。ですから、こちら側の A、これは青く見ますけど、この青い A の可視範囲は、この残りの部分から見えるということですね。ここは、このこっち側の A がありますから、間が空いてる。この間は見えない。その中に入らない場合は、どっかでも見える。 こういうふうに、えー、存在感とか支配というものを、えーまあ、考えてください。で、こういうふうにですね、ある変数があるんだけども、内側にまた同じものがあったために見えなくなるっていうのは、シャドウをする。影のね、シャドウは。まあ、シャドウをするというのは、まあ、影を か, かざして見えなくする。そういうふうな呼び方をすることもあるの、はい、次の話題は、型変換とキャストです。で ルビーで整数と実数を待って計算すると、自動的に実数に変換されてしまいましたね。えー、例えば、えー、1.0 プラス3っていうと、こっちは実数整数ですから、こっちも 3.0 に変更されて、変換されてから足されます。だから、こっちには自動で行くんでよね。じゃあ逆に、例えば 3.14 みたいな実数を整数にするのではどうするの、えー、ルビーだと、えー、それは、 to i とかいうメソッドを使ってましたけど、の C の場合は、キャストという特別な構文があります。え、キャストというのはどういうものかというと、固め、カッコの中に固めを入れて式を書く。ですから、この 3.14 の前に int って書くと、この 3.14 という実数を int に強制型変換するので、この結果は3という整数になります。こういうふうにして、整数に変換することができるわけです。 キャストはですね、今の整数の変換にはもういろいろな使い方ができます。例題を見てみましょう、えー。キャスト1、キャストのデモンストレーション。スタンダードだけを使います。メインになんですけども、X という変数は、まあ、直値は3。Y は 3.1416 が入っています。そして、X はって聞いて、X に実数を入れますね。そうすると、このプリントオフでね、まず X をそのままプリントします。 それから、それを int で、int にキャストした値もプリントします。こっちは整数になってますね。さて、次にですね。この x や y っていう分数のアドレス、アドレスは andx や andy で取れますよね。これは、アドレスが実際に何番ってなるかというのを表示してみたいと思います。そのためにはですね、printf ではアドレスを直接プリントすることはできないので、これを long。 アドレスは64ビットですから、えー、ロングの値にキャストして、そのロングの値を16進で出力しています。さて、えー、こういうふうにロングに変換するとですね、計算もできるんですね。じゃあ、こっちはどうでしょうか。えー、X の番地をロングにキャストして、8引きます。8というのは、まあえー、4バイトでね。 ですから、整数1個分引いたわけです。そして、それを再びダブルのポインターに変換して、ダブルのポインターを P に入れます。整数を入れたら怒られますけれども、キャストしてポインターにしているので入れられます。さて、P の番地に 2.71828 を入れます。さて、どうなったでしょうこの Y をプリントするんですけれども、さっき Y は 3.1416 ですね。3.1416 が、 プリントされるでしょうか見てみましょう。c の。なんか入力しますけど、じゃあ、えっと、3.14 にしましょうか。そうすると、3.14 を整数にキャストすると3です。X と Y のアドレスは、7FFEF899AE0 と、7FFE899AE0 と、 AD8。E0 と D8 ですから、e、X の番地よりも Y の番地の方が8倍とだけ小さいんですね。さて、そこで、今度は X の番地から8引いたものというのは実はこの値になるわけですけども、作ってそれを再びダブルにポインターにキャストして、P に代入します。そうすると、この P という分数は、X のアドレスから作ったんだけども、 8引いたので、こっちの Y の番地になってますよね。で、えー、そこに関節参照で、えー、2.71828 を代入しました。そうすると、Y をプリントすると、もちろん Y にこれが入ってるので、ね、2.81828 が入ってます、えー。こういうふうなことができるんですね。えー、もちろん、こういうことをお勧めしてるわけじゃないんですけれども、 C 言語というのはこういうふうに直接アドレスを持ってきて加工したりすることもできる。もともとはこの整数に変換されためのにキャストが絶対必要なのでやってるんですけども、その他にポインターにキャストしたり、様々なものにキャストすることもできるような言語なんですね。次の技、疑似乱数を使う。b グではランドという関数、メソッドがありましたけども、C でもランドというのがあります。ただ、 C のランドはですね、0からランドマックス1までの範囲の値を返す。このランドマックス1っていう、ランドマックスっていう定数はですね、実はインクルードスタンダードリブとエッ b をすると入ってます。ランドの定義もここに入ってます。ただですね、これをいつも使っていればいいかというと、もう一つはですね、 この範囲の整数なんで、0から n 未満の整数乱数、まあ、ルビューの整数乱数が多ければ、この結果を n で上用を取ればできます。また、区間01の実数乱数が多ければ、このランドの返り値を、えー、ダブルでキャストしたランドバックで除算すると、えー、0以上を1未満の実数になりますから、使います。ですから、ちょっと面倒くさいですけども、えー、C でやる場合には、 C でやる場合には、たら、の後で、なんか N で除断して、N マの実数に、乱数にしましょう。あるいは、ランドを呼んだ後で結果を、ダブルのランドマックスで割ると実数になりますよ。こういう使い方を、まあ、することになるんですね。 もう一つ実は問題があります。それはですね、えぇ、ー、ルビューと違って C のランドはいつも同じ列を交わすんです。それじゃあ乱数にならない。まあそうなんですけども。そこで、えー、毎回違う値になるようにするためには、乱数の種をセットします。よくやるのはですね、時間。タイムっていう関数、これはインクルタイム H で取れるようになるんですけども、えタイムっていうのを呼ぶと、現在の時刻の秒数が、 れますのでそれを S ランドという関数で設定すると、このランドが呼ばれるために使うための 種, 種が設定されます。なので、それを毎回使うと、いつも時刻はどんどん変わっていきますから、時刻の多いと違う乱数の列が得られるようになっています。重要なのはね、S ランドは最初にメインの先頭で1回だけやるばいランドはのだけ何回もある。呼び方は違うので気をつけてください。 最後に、コマンド複数の話をします。で、実はメインにパラメータが渡されていた、ルグの時にも、argv という配列の話をしたんですけども、えー、例えば、ポチ t 0.out 3.54.26 点てある。これまでは pot 0ア u t しか使ってなかったんですけども、実はメインはですね、int かえ、膨らむんですけども、メイン。で、int argc、チャル星アーグ、星 argv、感覚を感覚というように定義することもできます。 これによって2つのパラメータ、argc は整数、argv は文字へのポイントの配列。文字の話は次回にまたやるので、とりあえず文字列の配列だと思ってください。そして内容はですね、このコマンド行に打ち込んだ、この a.out3.54.26.8 という4つの文字列が並んだ配列になっていると思ってください。 で、文字列として使うならこのままでもいいんですけども、だいたい数値もしたいですよね。そこで、この文字列を整数にする A to I っていう関数と、文字列を実数にする A to F っていう関数があるので、これらを適に使ってください。これ、arg demo と見てみるんですけども、スタンダード IO と、A to I, A to F はスタンダードリブに設定されているので、 スタンダルもインクルードしてください。そして、イント イ, インとアーグ C、チャーホシアーグ V、感覚を感覚すで、サムは 0.0 で言ますね。i を、えー、宣言しておいて、i を1から、なぜ1からかというと、えー、0番目はこれですから、これは数字じゃなので、1から始ます1から始めて、アーグ C て手前まで1個ずつ増やしながら、 RV の間目を実数に変換して、サムに加算する。で、最後に合計はいくっていうのを表示する。まあ、こうやってみましょうかね。3 5 4ねと、えー、この全部が足された値が出力される。こういうふうにして、メインのコマンド付き数。 この文字列の並びを受け取って利用するということもできるようになっています。